皆さんここにいくつかのフレーズが並んでいますこれは皆さんの大切にしたいこと皆さんの価値観これをいくつかピックアップしてここに並べているものですでは皆さんに問題ですここに多くの国の子どもたちが大切に思っているのに日本の子どもたちはどうでもいいと思っている価値観 一つありますこの中にあるんですけどどれだと思いますかどれだと思いますかちょっと皆さんちょっと答え出ちゃったんですけど<笑>物材を確保することというのが答えですこれはですね自分の自分が生きていくために自分の身を守るために必要なものを自分の中に確保しておこうという価値観なんですけれども これは日本以外の国の子供たちはとても強く持っています。しかし、日本の子供たちはこれを持っていない。これはですね、日本の子供たちは生まれたときから自分の身の周りに物があふれているから、自分の身を守るものを確保しておかなくちゃという価値観は皆無に近かったということから、こういった結果が生まれました。国が違えば当然価値観は変わります。では、皆さん、唐突ですが。 人生ゲームっっってててご存知ですかか人人、人生生ゲゲーー、ムムるげおよかったた仲間いっぱいいぱわ人生ゲーム一応知らない方もいるかもしれないので簡単に説明しておきますと人生ゲームはですね一人の人間が家族を作ったりとか何かイベントに遭遇したりですとかあの職仕事を得たりとかしながらですねどんどんあのゴールに向かっていきまして最終的に一番多くの財産をあの持っていた人が そのゲームの勝者というボードゲームなんですよね。まあ知ってる方が多いと思いますが、この人生ゲーム、私はすごく好きなんですけど、これ遊んでて違和感感じたんですよ。その違和感の正体っていうのは、この人生ゲームの世界観、大富豪か大貧民かっていう最後で終わるんですよね、人生ゲームって。私ちょっと、んそれって私の人生にそんな終わり方なのかなっていうふうに思ったんですよ。それで、 もし私が人生ゲームを作るのであれば、全く違うものができるんじゃないかなって思いました。それと同時に、もし世界の子供たちが人生ゲームを作ったら、どんな人生ゲームができるのだろう。彼らの、あの、はい、彼らが、 あのいろんな歴史とか風土とか政治経済とかそういった異なる背景で育んできたものによって全く違う価値観があるのでそういったところから全く違う人生ゲームを作るのではないかと思いましたあの私の仲間たち計11カ国の子どもたちと、えっと、調査をしましてどんな価値観をその子どもたちは持っているのかどんな違いがあるのか彼らならどんな人生ゲームを作るのか そういったことをちょっと調べてみることにしました。これが協力してくれた国々の名前です。そして、その私の仲間たちがこの人たちなんですが、私のグローパスフレンズといって本当に感謝している存在の人たちです。Um, I hope you guys are watching this right now, and let me just say thank you, and let's move forward together.I'm so thank you for you.Thank you so much.、Hi. これからね、すごいあの感謝しているので、この感謝の気持ちを伝えたくて、ちょっとここの場を使わせてもらいました。で、この皆さん、このみんなが協力してくれたおかげで、こんなことが分かりました。これはですね、日本以外の国では、どんな価値観が順位的に1位から20位まであるのかなっていうものなんですけど、1位は家族を守ること。これってなんか、納得って感じですよね。私もきっとこれを1位に持っていくかなと思ったんですよ。ちょっとびっくりしたのが、19位。 現実から逃避すること、あ、これ、ビリじゃないんだなと思って、ちょっと有名になることよりみんな現実から逃避しちゃうんだっていう、ちょっと、そういう意外な結果も出てきました。それでですね、ちょっとこの後見にくくて申し訳ないんですけど、これが日本と日本以外の国を比べてみたところなんですけど、えっと、皆さんから向かって左側が、えっと、日本以外の国のベスト10です。で、こっち側にあるのが日本のベスト10です。あの、幸い、 あの重なっている価値観というのもとても多くあったんですがやっぱりこの赤い字で書いてあるところはあの日本の本にはその価値観が存 在, 存在というかまあ大きく反映されているけど反対の方にはないというものでこの線がつながっているのは例えば自尊心を持つことっていうのはどちらの国にもあるんですどちらの日本にも日本以外の国にもあるんですけど、まあ、順位がだいぶ変わってきてるよっていうやっぱり価値観ってどの国でも違ってくるんですよね。 それでこの価値観の違いを国と国が認められなくなったらどうなると思いますかやっぱり喧嘩しますよね価値観が違ったら国と国との喧嘩っていうとそう今聞こえたありがとう戦争が起こりますでこの価値観の違いによる戦争をどうやって私たちはなくすことができるのかそれは私たち子ども 未来そのものである子供たちが他の国の人たち の, あの価値観の違いを知る、まず知るところ、そして認めて理解して、そういったことが大事になってくると思います。じゃあどうやってそれを理解することができるかな。ここで人生ゲームですね。これが大きく来ています。人生ゲーム、これを世界中の子供たちが それぞれの国の価値観を反映させた人生ゲームを作って、その人生ゲームを他の国の子供たちが遊ぶ。多分日本の人生ゲームを韓国の子供たちが遊んでみたりとか、アメリカの人生ゲームをインドの子供たちが遊んでみたりとか、そういったことをして価値観をみんな知っていこうじゃないかと思ったんです。でじゃあどうやって人生ゲームにその価値観の違いとかを反映していけばいいのかなって思ったんですけど、 例えばじゃあまずその全ての国の子どもたちが全員一回同じ人生ゲームで遊んでみるんですそれでこの人生ゲームで自分が変更したいところルール一箇所だけ変えられるとしたらどこ変えるって聞いてみるんですよそうするともしかしたらある国の子はこのゲームのルール最後は神になるっていうのをゴールにしたいなっていうかもしれないし これ人生ゲーム財産で決めるんじゃなくて最終的に気持ちの豊かさ、どれだけ自分が幸せになれたかで勝敗を決めたいなって言うかもしれないしこの一個の質問に対する答えは無限大ですこれをどんな質問、この一つの質問にどれだけの答えが返ってくるかと思うと本当にワクワクしますよねそしてこの取り組みを世界中で 展開していけばお互いの価値観をもっと深く理解し尊重し合うことができるようになるかもしれないと思いましたそこでですねちょっと一回人生ゲーム世界の国々の価値観が反映された人生ゲームを簡単に作ってみようと思ったんですねというわけで私の仲間の斎藤瑠香さんに作ってもらいましたちょっと瑠香さんお願いします<笑>はい口に立ってください どっっち引っ張るこれ、レーンなんかルカさん、だいぶ字が汚いですけど、大丈夫ですか<笑>大丈夫ですかカメラありがとうございます。ですね、例えば、これ、ゴールが、じゃあスタートがですね、4か所あるんですよね、これインドネシアもあれば、サウジアラビア、ポーランド、イタリア、4か所スタートとゴールがあります。例えば自分が好きなのはイタリアから始めるとして でイタリアパスタがなくなったら1回休むとかイタリアは休むの大好きです食べるのが好きなんでこういうこと本当にありますであとシエスタ2回休み休みますねイタリアあとこうやってこういう の, の中でこのシャッフルっていうのがあるんですよこ こ, こうみんな通る道なんですけどじゃあちょっと留学してみようかみたいなイタリアから始めた子たちもここで番号を例えば人生ゲームってこう番号をこうやってすごろくとかあのこういうルーレットとかで。 何マス進むかとか決めるんですけど例えば3が出たらじゃあポーランド行っちゃおうかとかそうやって最後自分がスタートした国じゃない国の価値観も知ることができるこれはたまたま今回イタリアポーランドインドネシア サウジアラビアって4か国を選 ん, です選んだんですけどあのグローパスフレンズの中から選ばせてもらったんですけどこれはどんどんいろんな国の子たちのを作っていってどんどん広めていけばますます価値観の違いとかをあの自然に理解できるものが広がっていくと思います最終的にはこれ今4つこうやってくっつけちゃってますけど1つの国で1つの番でどんどん交換していくっていうのが本当にそれがそういうことをできると子どもたちの価値観の知識も広がるかなって思ってます。ルカさんありがとうございました じゃちょっとこっち戻しますねはいでもこの人生ゲーム続けなくちゃ意味がないんですよでなんでこれ続けなくちゃ1回作って終わりじゃ意味がないなんでかっていうと人生ゲームはあ人生ゲームすいませんなんでかっていうと価値観っていうのは時系列でどんどん変化していくからなんですね例えば節約意識っていうのはバブルの時代にはあんまりなかったけど今どんどん増加してるよねみたいなそういう風に時系列でどんどん価値観って変化していくんですよだからこれをずっと 毎年毎年新しいのを作るぐらいの勢いで続けていかないと意味がないそして時系列の変化っていうのも共有できるようにもしなったら例えばその時系列の中でますますこの国とこの国いい感じの方向に向かってるなってもしくはもっとどんどん意見が対立してるぞとか分かることがあるのでそうするとどうやったらじゃあそれを解決できるかなっていう解決方法を見出すことができるようになるんですね私たちのチャレンジ 今私たちまず一回大きいの作りましたけどここで広めて も, もう本当世界まだ全然いきませんよねこれから世界中の学校とかそういうところを通してどんどんこの人生ゲームプロジェクトっていうのを広めていかなくちゃなりません世界中の子どもたちが人生ゲームを作りプレイし合うことでみんなの価値観が一つになるそして私は願います世界中の子どもたちが作る人生ゲームがやがて一つになった時この時 世界から戦争はなくなるのではないかと思っています皆さんお話を聞いていただきありがとうございました